皆さんお元気してますか今日はですね、悔い改めようと思います。今日の、私がいただくのは、IT 革命ヌードル、IT 革命ヌードルでございます。今日はね、これを食べながらやっていくんですが、お知らせがございます。はい。今、 ご覧いいいただいている通りご覧くださいアップロード数が96となっております素晴らしいねこれねもともとあのー、1個目の動画をねアップした時から目標は決めてて動画を100個アップロードするぞと決めておりましてそれがついにえ目前この動画を含めたら97個目かあと3つで達成なんですよ なんかあれだねみんなの役に立つような動画にできたらいいなと思ってんだけど全くそういうねバイブスになってない時となってる時とあるあるんですけれども、えー、なんかいつも適当な動画アップロードしてたんでもうすぐ100っていうまあ節目でしかも始めてから1年と5月に始めたんだっけ67891年と4ヶ月経っておりますので、えー 作品いい作品っていうとねあれだけどもうちょっと丁寧にね作品を作り、えー、なんだろうね新しい目標が必要なんだよ今僕にはわかるね、えー、最初にね立てた目標が達成できちゃうんですねできるんだみたいな全然まず最初の10個ってめちゃめちゃ大変だったしあ最初の10個でこんだけ大変なら100なんてまだまだ先だなと思ってでに 十一個目から二十個目ぐらいまでね、本数意識してて、この、なんだろう、うあの、ファイルの最初の方ファイルの最初の方を見るとさ、あの、ファイル、ファイルじゃないや、動画のさ、タイトルに、シャープ番号がついてるんですね、シャー、シャシャープ番号が。ああちょっと待って、出てこないで、出てこない、出てこない。自分のチャンネル開け。はい、えっ、ー、と、動画一覧見た方がいいのかな。と、で、並べ替えで、古い順 に並べ替えていただくと分かるんですけれども、えー、このようにあのシャープ01とかさシャープ07とかいつまで使ってたこのシャープってやつえーっと374146えーっと最後に使ったのがナンバー48台湾最大フリマ風平亜朱一朱に行ってきたんですっていうやつがあるんですけど これの48のナンバリングを最後にこれちょっと初めて見る人とかにはちょっと必要ないかなと思ってやめましたそしてこの動画を初めて見たらこのチャンネルを初めて見たのにこの動画を初めて見たっていう運の悪い人はもうちょっとあの過去に面白い動画があるんでそちらを見ていただければと面白いんですけどあのー、この辺りまではねちょっと個数を意識してたんですよねその目標があったからこそ数字が百円でもなんかそういう途中でなんかだんだん らないな邪魔だ な, なお客さんにはこうね見るとにはいらないことだなと思って気づいたらこうやって97個目まで来てしまいちょっとパソコンが突然ファンが動き始めるっていうのよくわからない発想が起きてしまったんですけれどもええー、録画止めようえー、っと何を話そうとしたんだうるさいぞファンパソコンのファンがうるさいぞ当時でもうるさいね音が熱いからかなとやあえずまあ目標がね えー、っ と, とりあえずね僕の目標の立てる時のポイントとしてはですねあのー、自分でコントロールできるかがどうかが結構大事だなと思ってて例えばこうチャンネル登録数200とか300とかってさ決めてもいいんだけど自分でコントロールできないじゃんあのー、人任せじゃないですか究極でもアップロードするねアップする動画の数だったらこう自分でコントロールできるなと思ったんでこういう目標を設定していたので これです、ね、まあ、IT 革命。IT 革命のようなことを起こしていかないとなっていう。まあ、目標革命ですね。目標革命。何を言ってるんだって話ですけれども。えー、というわけで、今日のメインコンテンツ。カップヌードル食べてみた。やっていきましょう。えーっと、ずいぶん日が暗くなってきたけど、映ってるかな映っているかなとりあえずね、えー、 今夜私がいただくのは IT 猫の鳴き声めっちゃうるさいんだけど聞こえるめっちゃうるさいよね猫ね猫はこんなうるさいしセミの音聞こえたセミの音聞こえてるかなこのマイクなかなかね絶妙なラインだと思うんですけれどもあ待ってまだ三分経ってない入れたばっかなんだって Hey、Siri, 2分30秒カウントしてタイマーを2分と30秒にセットしましまたえー、っとどこまで話したっけそう目標が達成しちゃうから新しい目標が必要だってことだけど別に目標なくてもいいんだけど目標なくてもいいなんかだんだんねこうやっぱり 1個目アップした時と今こうやって97個目をねアップしてる時ではやっぱ全然状況状況っていうかさマインドが変わってきてなんかあんまり無理しちゃいけないなみたいなあの無茶無茶しないことが大事だなっていうかなんか続けるなんかこ う, こういう続けるプロジェクトをねやっていくのはなんか今趣味みたいなものなのかもしれない高校時代にブログを8年更新したり。 そそしてその後はあれですよもっとね YouTube 前からやろうと思ったの2018年とかからねやろうと思ってたのよでもさ実際カメラの前で喋るのってすっげえ難しいじゃんあこれ全然無理だ全然無理だし全然喋れへんと思ってあのインスタグラムのさインスタグラムのストーリーズってあるじゃんまずあれを1年欠かさずに更新しようって決めて2018年の4月か5月ぐらいから ル、えー、ルールを決めてねあの自分の顔をちゃんと写して自分の言葉でしゃべるって、えー、1年間絶対にアップするって決めてそこからやっ出てきたんだよね結局1年半ぐらい続いたのかなでそこからは生更新したりしなかったりでインスタは引き続き続けてるんですけれども、まあ、それでカメラに向かってしゃべるのにようやく慣れてきて1年、えー、ぐらい前、えー、に YouTube を始めたというこう。 遅いんですよ動きがあのまず何かをやりたい目的のために1年間練習とかしたりするからそうでインスタもさいきなり無理なわけまず何何回も撮り直しとかしたしインスタで撮ってさこう何喋ったらいいか分かんないからまずフォーマットを決めることが大事だっつってまず最初はあの自己紹介じゃない何やったんだっけまず2つで、ね、コンテンツ、まあ、雑誌とか新聞みたいにやろうかなとか思ってて まず最初は、えっと、天気予報と占いだ思い出しました天気予報と占いの2つコンテンツで回していけば絶対ネタがつきことないからまず自分がいる場所の天気を絶対に自分の顔を写して報告するっていうこととあと「うわこのタイミングになるな」ってこととあともう一つ、まあ、占い。 でさほら朝のテレビでやってるからまあ、丸ばっかりしやすいなと思って最初のね1週間ぐらいはその1月生まれの人2月生まれの人から12月生まれの人とかやってたんだけどあのインスタグラムってめちゃくちゃこうバーがあってさ占いだけでめちゃくちゃコンテンツ量消費しちゃうし毎日12個なんかおもろいこと言うのってさ大喜利として重いじゃんしかも「はい1月生まれの方はい今日は死にます」とかでこうやられやてたんだけど。あの 12個面白いこと言うのもね無理なんだよねあれそれはやっぱねお笑いのプロに任せたいなっていうことであの最初の1週間で占いコンテンツは消えていき結局残ったのが天気予報で天気予報1個やるってこ う, やるこう寝起きでもやっち ゃ, やっちゃえばあとまあすげえ動画更新しやすくてなんかこう面白い景色とかさ写真とかアップしてたんだけど何だかんだその後1年ぐらい自分の顔を写してしゃべるってことが結構多くなって。 とりあえずカメラに対する抵抗とか緊張感がなくなってからまあスムーズに移動したんだけどまあそこでねいろいろ大変なねちょっと課題とかも見えてきていろいろ機材とか揃えてっていうまあ大変な話は ま, あまた今度しましょうということで今夜私がいただくのは日清カップヌードル IT 革命でございます皆さんの IT 革命は何ですかそうもう始まってるかね バイ